がが笑って月眠るそんなおとぎ話みたいな世界そんな世界の小さな村に一人の女の子が住んでいました女の子は幼い頃に両親を病気で亡くしていましたから彼らの顔さえ知りませんけれど女の子は孤独ではありませんでした女の子には血のつながった3人のいとこがいたのです女のの子はいととこの3兄弟と 4人で暮らしていましたいとこたちの両親もまた幼い頃に亡くなっていたのですいとこたちはグリムさん兄弟と呼ばれ近所でも有名でした長男は家長にふさわしい威厳を持っていました兄弟たちを導くものでもありました次男は兄とは反対に穏やかな性格をしていました年の近い兄を隣で支え兄弟たちをまとめていました 兄二人は錬金術、言語学、生態系の研究。様々な種類の学問に秀でた青年でした。三男は女の子と歳が近く、二人は本物の兄弟のように育ちました。喧嘩をしたかと思えば、すぐに仲直りして、いつだって一緒にいるのが当たり前。確かに、住んでいるところは貧しい小さな村でしたが、五十人にも満たない村人が、みんなで助け合い。 素朴で平和に暮らししていました村人たちは作った工芸品やわずかばかりの作物を売って暮らしに必要なものを手に入れていました村人やそのまた親たちも貧しいながらも懸命に畑を耕して生活していましたけれどその子供たちは汗水を流して働く親たちを見て「こんな人生を送るのは嫌だ!」と嘆くのです大きな町は 夢や希望に溢れているに違いない。若者たちはそう言って、いつだって村を出ていくことを望んでいました。女の子と遊んでいた近所の子供たちも、大きくなると、一人、また一人と村を出ていきます。けれど、女の子は村が大好きでした。村には何もありませんでしたが、豊かな自然と、女の子を包み込んでくれる家族がいました。いつも、女の子は野山を駆けるか、 兄からもらもったた童話や絵本を読んで過ごししていました女の子は絵本や童話が大好きでした童話にはキラキラと夢が詰まっていてそしてほんの少し寂しい現実が混じっているからです風に吹かれて童話を読んでいる時女の子は不意に考えてしまいます村で結婚してて幸せな家族を作っていく女の子は自分は一生村から出ることはない。 と思っていましたここからのお話は、そんな女の子、あなたの物語。 I'm gonna go